ユーチューバーとしては他社と他社のプライバシーが心配だ少なくとも車の方は見せつけるために来てるだろというかですね今回の東京訪問こっちが目的だったんだよな R35 よりも強い加速 G が出る、BMW スープラのホライズンブルーエディション、ヒュンダイを照明に使って照らした美しさ。ヒュを照明。まあ今回はオートサロンの動画だけどね、私は幼少期から、みんなではワいイワイっていうタイプじゃないんですよ。というか24年式のデザイン、これかっこよくなったのあの規制の中で、パフォーマンスを落とさず出したのは、何をやったんだというレベルですごいことだ。でもこれ、かっこいいの 日産ブースは素通りしちゃったよ他人の顔を映したくないのでトップシークレットさんも通路の反対側の端から撮りましたいつもいつも私は偏屈なことばかりしています この群がり具合、ついフェミが見たら発狂とか通り越して、送りつけて怒らせてやりたいレベル。車も人も、みんな見た目が全てなんですね。9時スタートの中で6時ごろ駐車場に入ったけど、5000台が半分埋まってたよ。個人的には展示車と同じくらい、来場者たちの愛車を見るのが面白かったです。 限られた金で、一生懸命カスタムしてる人がいっぱい。盗撮する感じが嫌いで撮らなかったけど、ぜひ来客駐車場も見ていってほしいですね。さて、残す目玉的展示物といえば新型プリウス。スタイリッシュでとてもかっこよかったし、GTR 並みに人が集まってましたね。今のプリウスが万能すぎて、乗り換え先がないと思っていたけど、何かあって全損になったら、私も新型買います。行けたら行くわかん。 だって、やっと今の GR が、メンテナンスも楽しめる距離になってきたからね。みんなが手下げ袋を持ってるのを見て、羨ましくなってもらってきましたよ。MF ゴーストの歩く宣伝ビニール。これを全塗装直前の86の、エンジンルームの上で広げるというのもまた、オートサロンというか、車の楽しみですな。雑誌というかフリーペーパーというか。 これはアフターパーツの宣伝ですね。一個一個が高いんだよな。10万円がポンポン飛んでいくぞ。これからメインで紹介していくけど、アフターパーツの実物展示がありがたいんですよね。自分の車を持っていじってる人こそ、オートサロンには行ってほしいです。朝の6時でも混み始めてたので、深夜料金で行って、朝の7時には会場入りしてから、車内で寝ましょう。むっちゃ歩きますよ。1日7時間以上、スタンディングデスクでパソコン使ってる私でも、 疲れれ果ててたた体力消耗を予定にに入れどこかか宿泊してから帰った方がいい私はもらってきませんでしたが、宣伝ペーパーはそこら中に置いてあるし、なんなら配布ノルマがあるレベルで、スタッフさんが配りまくってます。私はプリウスに店員の複雑式社交調をつける予定なので、カタログを一部だけもらってきました。 そして86に履かせる予定のブレー キ, キットをブリッツさんに見に行ったり同じく86に履かせようか悩んでたレイズの5本スポーツホイールがなんか変な色に塗られてて泣いたり車買えばわかるのですが GR プリウスみたいなマイナー車にも多数の車外パーツがあるのですよこれはトヨタのガズーレーシングブースなのですがこの手のパーツの実物展示なんて大きなオートバックスに数個あるかないか程度なので私は車本体よりパーツの方をメインで見ました BYD の実車展示 あったので見てきましたがこれもむちゃくちゃかかっっこよかったですね中国 ev がこのクオリティだからな今のテスラは iPhone12 以降並ににオワコン宗教となりつつあるその証拠にドカンと値下げしてますからね即納可能を歌うあたり在庫が余っているようで株価とともにテスラ神話がもう崩れたこれはドルフィンだっけ買いやすい価格のコンパクト車 複数台所有の家庭で、欲しい人多いんじゃない長距離用の車はすでに持ってるから、家で満タンにできて、燃料代が安い足車が欲しい。そういう時 EV は強い。航続距離を気にしながら EV 乗ってる人って、新東名あたりのサービスエリアにしか、いないんじゃないの EV が普及するとは思えないけど、じわじわとした置き換えは、ますます進みそうですね。バイク用のショックアブソーバーと、 ハンドメイドで溶接した跡が覗く、このミニ四駆具現嘩マシンの紹介でもしましょう。足回りの、パイつ繋げて作った感。バイクのフレームの、技術の発展を見ているようだ。写真にフレームを被せた構造なんだろう。浮世離れしたカウルダか外装カバーに惑わされるが、中身の方はそれ以上にすごいぞ。ミッドシップレイアウトですね。よく見えないけど、ちゃんとエンジンも、トランスミッションも乗ってるじゃねえか。外側だけ作って中身はハリボテ。 それだけでも十分すぎるくらい展示品にできる見た目なのに、中身が伴っている。車作りを知り尽くしている人が、作り上げたのがうっすらと見て取れる。GR86 の展示車がかなり多かったです。この個体の吸気レイアウト。 タービン直結ですよ。覗き込んでみると駅間にも純正とは違ったし、ターボキットがついてますな。タービンの遮熱板も、前置きインタークーラーに繋がる、吸気配管も見えるな。分かっている人には何をやっているかわかる感、しれっと奥深いのがいいですね。この展示を見てまず、錆そうって思っちゃう私は病気なのでしょうか。社外製ピストンの実物とか初めて見たぞ。私もやることなくなったら、86のエンジン降下ろして、排気量アップでもしてみたいですな。マフラーの展示が特にお 多かったよな展示なのか宣伝なのかわからなくなってくる一人3000円の入場料を払って広告されに来てるとも言えますね運営サイドは出展者側からも金取って何万人も来てボロ儲けやんトータルで10億に迫る売り上げを出していてもおかしくはないよなバカ高い会場レンタル費の中で余裕で黒字になる 合成塗装がしっかり塗ってありますね。リアは板バネなんだ。前から撮ってないってどういうことだよ。もともと動画撮ろうという気持ちでは回ってないから。ここの展示、アイデアが面白いぞ。リアウィングだけ壁にかけてる。キャシャなスワンネック、美しいね。そしてショックアブソーバーをボールに見立てて、地面に置いた鏡でマフラーを展示する。バイクみたいなカーボンマフラーエンドだと思ったけど、これアクラポビッチか。ごてごてで最高にかっこいいな。 唯一無二の美しさ、個人でのるには目立ちすぎるけど、私もこういう塗装してみたい。ちょくちょく海外に気は来てたけど、英語の発音がわかりやすすぎて、ハリウッド映画よりも聞き分けやすかったな。あっちのブースを先に見ようって英語で言ってて新鮮でしたね。適当に話しかけてもよかったかも。カーボントランク、意外にも黒いままでいい感じ私はどうしようかな。カーボンの黒って、外装イメージを激変させるからな。 バランスを見て装着しないと。私の86にもついてた、クリスタルアイのトーカルイ。何気に貴重な実物展示だよな。オートバックスガチャか、イベントで探すしかチャンスないし。レースサポート車用のケイトラらしいです。スプリングが置いてあるところが、いかにもレースらしいな。スマホ画面の映り込みが申し訳ないけど、こんな時代だし、もう来る方もわかっててきてるよね。 テスラのレーシングカーか、隣はロータスに見せかけた、テスラロードスターだ。このモデル3、1.8 トンって書いてありました。軽量化のレグレーションはどうなってるんだろうか。バッテリー容量が選べたら面白くなりそうだよな。軽さ重視で一発アタックだけタイム出して、先行逃げ切りを狙う作戦も出そうだ。ここで録画データがつき、ギリギリ8分に届きませんでした。疲れたけど、なんやかんや楽しかったですね。来年も、うだうだ言いながらなんやかんや来るかも。 疲れたけどギリギリ8分には届きませんでしたが展示車を見たりつけようか迷ってる社外パーツの実物展示を見たり女の子に群がったり人は多いけどいい空間でしたただまあコロナうつされたかもしれないです公式サイトがここははいらないって書いてたの草なんだよな後から感染が判明したら電話ちょうだいねえっていう1分でワードで作って A4 に印刷しただけの紙が掲示されてるだけ会場周辺の車の排気騒音も ちょっとひどかったと思います。まだ車内で寝てるはずの朝6時に、アメ車の奴らが空ぶかししたのはドン引きだったよな。改めて見返したら、GTR も普通にクールですね。現金2000万は無理なんだけど、なんとかしてローン通らねえかな。GTR 展示は足り基本願寺。リピーターが大半を占めてそう、という印象が抜けないイベントでしたが、うんまあ、どうしても来たいという人は、一度くらいは旅行ついでに来ればいいんじゃないかな。遠方に住んでる方は、何泊かしながら、 隣のディズニーランドと同時に訪問するのが良さそうだな人生の楽しみというのは与えられるものではなく自分で見つけるものこれだけ言ってこの動画は終わりです